性看護師ならではの誕生日プレゼントかもしれません。両親の健康を祈り、誕生日に帰ることができない私は、先にプレゼントを渡してきました。福岡でまた性看護師として頑張っていきます。